それでは、計算機数学1の第4回の授業を始めたいと思います。えっ、ー、と、前回のまとめです。前回は、次のようなことをやっておりました。まず、符号なし多倍調整数の表現。それから、の CPU のレジスターの機能の紹介。それから、多倍調整数の加算の原理を説明しまして。あとあ、アルゴリズムの書き方ですね。特に疑似コードや制御コードについて紹介しました。 それらを踏まえて、その符号なし多倍調整数の加算のアルゴリズムについて紹介をいたしましたで。今回の内容なんですけれども、今回はその計算量という話を中心に進めていきたいと思います。まず計算量の概念を紹介しまして、その次に多倍調整数の加算の計算量を見積もります。でそれから後半の方ではですね、 あのまあ、多倍調整数の加算に類似したあの算術なんですけれども、一変数多公式の表現というのを紹介しまして、この一変数多公式の加算のアルゴリズムと計算量について見ていきたいと思います。それではまず、計算量の話から入りたいと思います。テキストは少し遡って10ページから記載されておりますので、まあ、必要な方はそちらも一緒にご覧ください。 で計算量というのはですね、あの皆さん、計算量という言葉、今まで聞いたことある人ってどのぐらいいますでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。えー、とこのアルゴリズムというのは、あのま あ, あの、いろいろありますね。あの今、皆さんの中でですね、いろんな情報システムが動いておりまして、まあ、携帯ゲームもそうですし、ゲームなんかもそうですし、でそういった中で、そのプログラムが動作する上ではですね、まあ、なるべく、 その早く、こうなるべくこう少ないデータ量でいろいろな処理ができればいいなというのは、まあ、あの皆さん思うところだったかと思うんですけれどもそのアルゴリズムっていうのはその効率が求められるんですがその効率を測る上で の, その指標の一つとして使われています。でえ、まあ、あの英語で言うとコンピテーショナルコンプレクシティって複雑さ計算の複雑さとも呼ばれます。 でこの計算量には主に2つの種類があります。えー、と1つは時間計算量と呼ばれるもので、英語でタイムコンプレクシーと呼ばれますけれども、これはあるアルゴリズムの実行に必要な計算のステップ数を見積もるというものです。でそれからもう1つは空間計算量と呼ばれるもので、これはスペースコンプレクシーというふうに呼ばれるんですが、これは計算に必要な記憶容量を指します。 でまあ、あの時間計算量の方は多分あの皆さんどういうものかっ、えー、と, となく想像つくと思いますね、まあ、計算が早い方が、まあ、アルゴリズムとしてはよいだろうより良いだろうということですねそれからあと空間計算量っていうのがどういう状況で重要になってくるかというとその例えばあの同じ計算をするならばあのメモリーですね使うメモリーが小さい方が、まあ、あの計算 のスピードの上でも有利になることは考えられますしあとは、その、結局今の計算機というのは電気を使いますから、あので使うデータ、使うメモリの容量が少ない方が環境に、電気を使う量も減って環境にも優しいという評価もできます。実際に、えっと、今の、その、いろんなスーパーコンピューターの、あの、競争っていうか、あの、評価ですね、あの、年に2回ぐらいずつ、そういう、あの、ベンチマークテストとのあの、公表されてますけれども、その中では、その、 そういう省電力に特化したパフォーマンスの評価ランキングっていうのも発表されています。あともう一つはですねその携帯デバイスのような携帯電話とかですねそれからもっと小さい機器のようなですねそういう小さい機器ですと必然的にメモリの搭載できる量が制限されますからそういう限定されたメモリ量の環境の中でも目的とする計算が行えるっていう場面が あの重要にななってくるような用途もありますそういうところでは、こういうの空間計算量を評価することがありますで。とりあえず、えっと、この授業ではですね、この1つ目の時間計算量に話を絞って、その計算量の概念を見ていきたいと思います。で、その計算量の表し方というのは、全近記法ですね。これは多分皆さん、あの微積分の授業などですでに、 ある程度、こう、習っているかと思いますけれども、この全景記法を用いて行うというのが一つのポイントです。でとあの、その時にですね、考えるのはあの、こういう t と呼ばれるある関数です。で、この関数は、えーとまあ、自然数から低の実数への写像でして、まあ、n を 入, なんか入力のサイズと置くんですね。この入力のサイズに対して、ある実数を対応させると。低、えー、の実数を対応させるということです。 でこの入力のサイズというのが、いろいろな状況によって異なってきますけれども、それはあの今評価するアルゴリズムによって、例えばそれが数値の大きさであったり、入力される数値の大きさであったり、桁数やワード数であったり、それから入力されるのが多項式であれば多項式の次数であったりといったような、まあ、なんか入力されるデータの大きさを表すある指標をです、ね、あのと入力のサイズとして取って、まあ、それに対する関 数, とし関数を全近的に えー、どのぐらいの振る舞いになるっていうことを評価することで、この計算量というのを評価します。で、例えばあったんですけれども、この全勤記法を使って、その、例えばアルゴリズム1と2の時間計算量を比較するときに、まあ、こういう比較をするわけです。えっ、ー、と、まずは、あの、t1 というのをアルゴリズム1の時間計算量としまして、それから t2 というのをアルゴリズム2の時間計算量としましょう。で、どちらも、その n という 数ですね、これを入力に取る。まあ、なんか何らかのサイズとして入力に取るということにしましょう。で、えっ、ー、とまあ、仮にですね、今、t1n というのが、えっ、ー、と、an という関数で表されていたと申します。まあ、a は、あの、正の実数ということで、a 倍の n という関数。それから、t2n というのが、えっ、ー、と、b 倍の n2 乗という関数で表されていると申します。ここも b は正の実数ですね。 で、えっ、ー、と、こうして見てみますと、その、まあ、t1n が n に関する一次関数で、t2n が n に関する二次関数ですと、まあ、ある n の時点で t2n が t1n を追い越す、すなわち大きく、より大きくなるということが、まあ、あの容易に推測できるかと思います。まあ、こういう形で、その、うんと、まあ、全近的に n がどんどん大きくなるときに、そそれぞれの あの計算量を表す関数がどういう振る舞いを見せるか、えー、その要素が見積もるというのがまあこの計算量の比較です。でま あ, あの他のあの関数の例としましては、例えばえーと t 3n に表したようにその c の n 乗と呼ばれるまあ指数関数ですとか、それから今 t 4n に表したようにえーと d かける log n っていうような対数関数を使ったあの計算量の表し方もできる場合があります。ここまでよろしいでしょうか。 さて、その全勤機構なんですが、一応計算機科学 で, です、ね、よく使われる全構あの5種類紹介しておきます。それぞれ、そのうちのいくつかは皆さんすでに数学で学んでいるものです。上から順番に、ラジオ、これは全勤的上階と呼ばれるものですねで。次に2つ目がスモールオーで、3つ目がラジオメガ、これは全勤的下階と呼ばれるものです。 でえー、と4つ目がラージ・シータで、えーと。5つ目がスモール・オメガ。まあ、一応以上の5つを紹介しておきますで。これらを順番に定義を紹介していきますけれども。えー、とまず、ラジオですね。これは全近的上界と呼ばれますけれども、その定義はですね、あのえー、とこちらに書きました。 えっ、ー、と、fn という関数が、まあ、オーダー、ラジオの gn に等しい。えっ、ー、と、本来は、これ、あのー、fn がラジオの gn に属するというふうに書きますけれども、私はこれは、あの、現在では、あの、便宜的に等しいというふうに書くことになっております。書いてもいいことになっております。で、まあ、その定義は、えっ、ー、と、ある、えっ、ー、と、正の c が存在してですね、それから、ある自然数 n0 が存在して、 まあ、n が n0 以上の範囲では、この fn というのはあの c 倍の gn で抑え、上から抑えられるということを言います。ですので、えー、とこちらの図にありますように、この n n 0からあの先ですね、先、もっと大きい n のところでは、この fn は、えー、と cn の定数倍で上から抑えられるということを表すのが、この、えっ、ー、と、前期的上階、ラジオの定義です。 で2つ目のスモールオーはですね、とこれはあの、まあ、微積分の時で出てたスモールオーとあの同じ定義でして、えーとまあ、2位 の, あの C、えー、実数、正の実数に対してある自然数 N0 が存在して、えー、が N, N が N0 以上ならば、その FN はあの GN の C 倍で上から押えられると。 すなわち GN 分の FN で、えー、と N をどんどん大きくしていくと GN 分の FN が0にどんどん近づきますよと、まあ、そういう定義となっております。で3つ目 の, あのラジオ面がですねこれが全近的高いと呼ばれるものでしてでこれは先ほど の, そのラジオのとさえ方が逆になってるんですね。えー、FN があの Gn のラージオメガに等しいとは、ある実数、正の実数 C が存在して、それからある自然数 N0 が存在して、で、n が N0 以上ならば、その、えっ、ー、と、Fn がですね、C 倍の Gn で、下から、今度は下から押さえられるということになりますね。あか Fn と C 倍の Gn の代償関係が、その電気的状態とは逆で、今度は下階で下から押さえるということに注意してください。 で4つ目のラージシーターはですね、これはあの実は先ほど説明した全近的上界のラージオと全近的下界の、えー、とラージオメガをですねあの、同時に満たす、えー、と 上, つまり上と下の両方から押さえるというあの評価です。えー、f m があの gn のラージシーターに等しいとは、えーと 今度はですね、C1 と C2 という2つの、あの、性の実質が存在するんですけれども、あと、えー、自然数 N0 が存在して、で、えー、N が N0 以上ならば、その FN というのは、えー、と上からは、あ、下から、下からは C1 倍の GN、そから上からは C2 倍の GN で、あの、同時に上と下から抑えられるということを言います。 で、最後に、えっ、ー、と、スモールオメガはですね、これはあの、発散の方の定義なんですけれども、うんと、これはある、えっ、ー、と、2の、えっ、ー、と、皮膚の実数 C と、それから、に対してですね、である、えっ、ー、と、自然数 N0 が存在して、N が N0 以上ならば、その、FN は C バル GN 以上になるということを言っていて、これはま あ, あの、N をどんどん大きくしたときに、 GN 分の FN が発散するということを意味しています。えっと、以上がその一応計算機科学で現れる全金表示ですけれどもあのこれを全部使うわけではなくてあのこれから先は主にラージオとそれからラージシータかなあの使うことになると思いますので一応それぐらいは覚えておくとよろしいかと思います。ここまででよろしいでしいょうか